<笑>どうも皆さんこんこにちは、です今回紹介するのはコールマンさんから発売されているツーリングドーム ST と ST プラスという2つのテントを比較していきたいと思います今回は FBS さんから密着していただきながら撮影しているので吉本興業のマサルさんにお手伝いしていただきながら撮影していきたいと思いますよろしくお願いしますどうも博多直恵さんとマサルちゃんでーすお願いします<笑>ということでマサルさんと協力しながらこの2つのテントを比較していきたいと思います、うん、レッツゴー では早速このコールマンのツーリングドーム ST と ST プラスの特徴をさらっと紹介したいと思います1大きな前室がついているので別にタープなどを用意しなくても快適なキャンプができること2屋根を作ることができること3入り口が前後2つあるということ4テントは正面の入り口も裏口も網戸にできますしドアを閉めることもできます5前室にはペグが必要ですが 必ずししもペグを必要としない反自立式のテントです6インナーテントのみで使用することができます 7ST プラスはダークルームテクノロジー搭載により暗く日光をほとんど遮断してくれるので朝まで快眠いや寝坊レベルで寝れますコールマンのツーリングドームには弱点もあります1つ目の弱点はポールが FRP だということです 最近のテントのポールは軽くて丈夫なアルミ製のポールが使用されていますがツーリングドームには FRP というグラスファイバー製のポールが使われています5年くらい前までは FRP のテントをよく見かけましたが最近はほとんど見かけなくなりました FRP は安価な反面割れやすくグニャングニャンするという特徴があります壊れる時はアルミ製ポールは折れるといった感じですが FRP の性能は竹のように割れる裂けるといった表現で壊れます キャンプ場でアルミ製のポールが折れてしまうと修理しないとその日のテントを建てることはできませんが FRP は折れるというより割れるので設営ができなくなるほどの致命傷にはならないかもしれませんツーリングドームで検索すると多くの方が FRP 製を自分で交換している情報もあるのでアルミ製のポールがいいという方はそちらを参考にしてみてください2つ目の弱点はペグがスチール製の安価なものが付属しているということです 曲がりやすく硬い地面には刺さりにくいのでそういった場所で使用する場合はベッドペグが必要です3つ目の弱点は屋根を作る時に必要なペグやロープも付属してないということです付属のペグとロープはテントを設置すると1本も余分はありませんこのように屋根を作りたいのであればベッドポール2本ロープ2本ペグ2本が必要です4つ目の弱点は重くて大きいということです バイクに乗せた時のイメージ図はこのように巨大ですただし ST プラスは屋根を作って鍵を作ることでタープを使わなくていいぐらいの日光を遮断してくれるのでテントプラスタープを持ち込んでいると思えばぼちぼちの大きさ重さかもしれません早速袋を開けてみましょう STST ST プラスともに収納時の大きさは直径 19cm 横 49cm です付属品はインナーテント フライシート、スチール製のペグが13本ロープが4本メインのポールが2本全室用のポールが1本です ST、ST プラスどちらとも付属品は共通していました ST が重さ 4.4kgST プラスが 5kg ですでは早速組み立てていきます ST も ST プラスも組み立て方法は同じですツーリングドーム ST はメインポールを2本だけ使ったドーム型テントなので 初心者ででも組み立てしやすすいテントですまたテントとポールを固定する部分は片側はこのようにポケットになっているのでテントを立ち上げる際にポールが抜きにくくなっているのでとても設営しやすいテントでした組み立て方は1まずはテントを広げます2メインのポールを組み立てます3テントにクロスするようにポールを置きます4奥の部分のポールをテントに差し込みます5 ポールを持ち上げるようにして手前のポールをテントのピンに差し込みます6テントのフックに引っ掛けます次にフロントポールを組み立てます8ポールをテントの正面のフックに接続します9最後にポールをテントの横のピンに接続してあげればインナーテントの完成です最後にフライシートをかけてあげてペグを打てば完成ですテント設営に慣れている僕で ペグ打ちを含めて5分程度で組み立てできました初めてテントを触る方は20分程度2回目は10分程度で組み立てできると思います付属の説明書には随理で設営方法をとても分かりやすく説明していますペグを打てる場所は赤い丸の9箇所ロープを張れる場所は青い丸の4箇所ですということで早速コールマンのツーリングドーム ST と ST プラスの外見を詳しく見ていきましょうこれらのテントの反対側の扉の上には 結構大きな通気口がいいています中に硬い板が入っているのでマジックテープと接続すれば通気口になりますテント正面の入り口部分は足元だけをまくることができる機能がついています寝ている最中テントの中を覗かれることなく新鮮な空気だけ取り込むことができます早速ドアを開けていきましょうまずは正面から開けていきます正面のドアは2箇所のファスナーを上げることで開けることができます 開けたドアはくるくる巻きにして上側に固定することができますこれで正面の扉が開きました反対側のドアを開けてみましょう反対側のドアは正面とは違い間音開きのようなデザインです開けた扉は左右ともくるくる巻きにして横に固定することができます次にインナーテントの扉を開けてみましょう扉のデザインはかまぼこ型になっており大きく出入りしやすいデザインです 開けた扉はくるくる巻きにして下側に固定することができますインナーテントの扉は中から網戸にすることもできます全く同じ構造の扉が反対側にもついていますこれでテントの扉を全て開け終えました扉が2つあるおかげで通気性が抜群に良くなり夏は涼しく過ごせて冬は結露しにくい構造のテントになっています次にテントの中を見ていきましょう テントの中はこんな感じです大きな全室がついていますインナーテントの中はメッシュポケット以外は無駄なものはなくすっきりとしたデザインです室内の中央と各ポールの部分に輪っかがついています S 字フックではないので注意してくださいテントの内部から外を見てみるとこのような景色になっています室内は縦 210cm 横 120cm と1人から2人用のテントとしてはごく普通の大きさです 1人であれば快適に過ごすことができますが2人だと窮屈さを感じると思います寝てみた時の視点はこのようになっていますこのテントはファスナーの開閉によってドアを開け閉める箇所が多いので暑い日は全開にして涼んだり人が多いキャンプ場など状況によってこのように扉を開け閉めして横側から出入りしたりと気品次第によってさまざまな使い方が可能です ここからツーリングドーム ST と ST プラスの違いを説明します ST は今お見せした通り通常のテントですが ST プラスはコールマンが開発したダークルームテクノロジーという遮光性に優れた生地が使用されていますこれにより光を 90% 以上ブロックし日光の加東を防ぐことでテント内の温度上昇を大きく抑えることができます UV 遮蔽率は 99.9% 以上最大温度差は 13.5 度にも上るそうです ご覧の通り ST と ST プラスでは室内の明るさが全く異なります ST プラスは昼間でも室内は真っ暗なので太陽が昇るのが早い時期の朝でも眩しくなく安眠することができます先日コールマンジャパンさんの YouTube チャンネルに出演した際も僕がこのダークルームテクノロジーを気に入っていると言ったところ田中健さんもダークルームテクノロジー搭載のテントでキャンプをしていたら仕事に寝坊してしまったことがあると言っていました 最近人をダメにする〇〇なんていうキャッチフレーズの商品がたくさん出てきましたがこのダークルームテクノロジー搭載のテントは人をダメにするテントでしたツーリングドーム ST プラスは昼間でも暗すぎるためテントの後部に天窓がついていますこの窓を開けることによってライトを使わずある程度の光を取り込むことができますまたテントの側部から空気を取り込みやすいようにサイドに通気口がついています ダークルームテクノロジーは画面上では伝わりにくい地味な機能かなと思いますが一度使うと他のテントには戻れなくなるほど超超超快適な機能ですインターネットではほとんど販売していないので使用しているユーザーも少ないですし他と被ることがあまりないのでダークルームテクノロジーのテントを使用している人を見るとおこいつできると思うテントです個人的に。 ダーークルームテクノロジー以外の機能や大きさなどは ST と ST プラスに違いはありません各部の大きさは130、110、70、110、210、140、90、100、100、140ですこのテントには奥行き105センチの大きな前室がついています雨が降ったとしても扉は閉め切りここで調理することができるほどのスペースがあります これがツーリングドームの一番の特徴かなと思います靴や荷物を全室に置いておけば室内はいつも最大限広く使用できますし全室があるかないかだけでキャンプの快適さ就寝時の快適さは変わってきます全室はテント後方にも作ることができます別売りのポールを使って屋根を作ってみます正面の扉にポールを差し込みロープで固定してあげればあっという間に屋根ができます 屋根の大きさは 150cm×115cm とある程度の大きさがあるので日差しよけとして最適な屋根ですポールの高さは 100cm から 120cm がちょうどいいと思います今回は 120cm のポールを使用しました耐水圧についてです ST は耐水圧 1500mmST プラスはトライシートが 3000mm フローが 1500mm となっています 現在テントに水をかけていますが PU コーティングにより弾いているのが分かると思いますどちらのテントも通常の雨はもちろんある程度の雨であれば十分耐えられる耐水圧を持っています各縫い目の内側には防水のシームテープ加工が施されており縫い目から水が入ってこないようにやっていますこのように縫い目が交差する部分にもそれぞれシームテープが貼られており雨が漏れてくることはなさそうですインナーテントの底や四隅にもシームテープ加工が施されているのはさすがコールマンだと思いました ということででいかかがってでしょうかコールマンのツーリングドーム ST と ST プラスの紹介でしたということでルさん、うん、どんな感じでしたいやすごい<笑> YouTube の撮影 YouTube 初 YouTube です<笑>そうえっと12時30分、えー、6時半から始めて朝の6時間から始めてるんですよ6時間ぴったし6時間ぐらい炎天下の中<笑>いやーもう本当もうちょいでぶっ倒れます<笑><笑> いやでもすごいテント、はいはい、やっぱこの動画見てもらった人も分かりやすいと思うし、はいはい、あとやっぱこのテントの特徴やっぱね、はい、あの屋根があるけそうなんです屋根があるのは結構よくて何、うん、かバランスがいいなと思いました確かにもうん、これはもうザテントでテントみたいな判断なんで特に、うん、こ, こっちですねなんかやっぱ日陰の濃さもう全然違うもんね薄いけどちょっとめちゃくちゃ濃いんで遮光性がね性はあと水はけがすごかったす、うん、すごいででよね僕が今買うのであれば、うん どっちも持っていないのであれば、まあこっちを最初に買うかなと思います。いや、あと、俺も持っててさせてもらってて思っとったのが。うん、多分、これ、このまま、この足で、このテント買い行きますもんね。<笑>ずっと言ってみましたもんね<笑>。あ、ただですね、うんえー、重要なことがあって、はい。このツーリングドーム、S. T. は、結構インターネットで売られてるんですけど。このツーリングドーム、S. T. プラス、うん、ダークルームテクノロジー搭載の S. T. プラスは。インターネットで販売されてないんで、あら。 コールマンさんの製品を扱っているお店に行かないと買えないのでぜひ皆さん気になった方はコールマンの製品を扱っているお店に足を運んでみてください。と、はいうことで ST プラスは店頭でしか買えないんですけどもこっちの ST の方はインターネットでも買えるので ST の購入先は概要欄の方に貼っているので気になった方はぜひチェックしてみてください。と、はいうことで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました